厚生労働省から新しいポスターが出ました引用させていただきますまず身体的距離の確保これについては変わっておりません2メートル以上の距離を保った状態で引き続きマスクの着用と手洗いの実施3密を避ける 行動を取り入れた新しい生活様式が基本となっておりますどうぞ引き続きよろしくお願いいたします現在災害が増えまた暑さも結構辛い時期になってきました熱中症のリスクがとても高まっております熱中症を防ぐためにマスクを外す 定義についてですが屋外で人と2メートル以上十分な距離を離れている時にマスクを外そうっていうところが大事になります人と距離を保ってマスクを外すことで熱中症を予防していきましょうまた マスク着用時は熱がこもりますので水分をこまめにとってくださいまた暑さで熱が出てるかどうか分からなくなりますので具合が悪い時は冷たい冷房が効いた部屋に入るなど 体を休めてください。暑さですが日陰に。 木の陰に隠れたり屋根がついている下に隠れたりして涼しい場所に移動してくださいエアコンについては止める必要はなく換気を引き続きよろしくお願いいたします一般的な家庭用エアコンは部屋の中の空気を循環させているだけなので 窓とドア2箇所を開けて扇風機や換気扇を併用しながら中の空気を入れ替えてください温度についてはこまめに設定をお願いします喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう意外と人は知らぬ間に汗をかいています 寝ている時だったりとか頭から汗をかいていたりとか水分と塩分も忘れずに取ってくださいまたご病気を持たれている方に関しては塩分の量はかかりつけの先生にご相談ください暑さに備えた体づくりを行いましょう から室外に急に出ると体はびっくりしますので少しずつ暑い環境に慣れながら体温の測定や健康状態のチェック体調が悪い時は無理せず自宅で休んでくださいもともと熱中症で亡くなっている方が多かったです 高齢者がが番多いのですが若い方も亡くなってありますのでこれは年齢に関わりませんまた自宅での発生がとても多く報告をされていますので若い世代は環境破壊によって温度が急激に上がっていますのでお仕事をされている方 運転中の方とかは注意してお過ごしください高齢者の方子どもの皆さん障害者の方々は熱中症になりやすいので十分に注意しましょうまた周囲の方からも積極的な声かけをお願いいたします今日はすみませんちょっと声の調子が悪かったです おやすみフロムカナでした。